大きな大5000円ありがとうございますそこのライト追われてませんか大丈夫ですか皆さんの和れんばかりの5000円本当に嬉しいですちょっとねお客さん減っちゃったんじゃないっていう声がねちらほら聞こえるんですけれども私たちにとっては関係ございませんここに残っていただいたあなたあなたそうあなたたちが 私たちのパーートナでででございいます。すととうことでですね、私たちの今回新曲を引っさげてまいりました「天下早々という曲なんですけれどもテーマは思い。皆様が思い思いの色を持ち寄ってくださるおかげで私たちいつもね、踊る曲は一緒なんですけれどもこの会場一度きりの演舞をすることができます。 皆様の応援に感謝して精一杯踊らせていただきますそしてですね、先ほど審査で同じ秋田県のチームさくらさん本当におめでとうございました私たちもさくらさんと同じ虹のテーマつながりであやかりたいところですけれどもこの中になんと先日十和田市でですね、行われたプチコンテストのようなものでですね、あの金の鳴子を手にしたグランドチャンピオンが1名います分かるように頑張ってね というところで私たちも演舞も注目していただければと思います。それでは参りましょう。よろしくお願いします。<笑>花風舞。雨かけるこのお前。 いいの。 大会に心より感謝を込めて、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。カフマイの。